皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月28日、今年もトラッシュの夏がやってきました。今回の新しいビニックは、このクラウンヘッドみたいなやつです。左上のプクリポ3姉妹がヒントを出してくれてますが、ジャンプしないと転びます。今流れているのは、初見プレイの時のものですが、事前知識なしでよくジャンプできましたね。生まれ持った危機回避能力ってやつでしょうか。とやー 今回のトラシカの報酬ですが、トータルポイントの報酬は、割とすぐ全部取れます。問題はハイスコア報酬の方ですが、これも5回くらいやれば、いつの間にか取れているんじゃないでしょうか。ハイスコアの方は、20万点でスタンプがもらえますので、頑張ってトライしましょう。ハイスコアのコツは、とにかく海に落ちない安全プレイです。 とりあえず、キラキラ光っているものが点数高いので、それを優先的に取れば良いです。あとは、とにかく慣れです。トータルポイント報酬を狙っているうちにコツがつかめると思いますので、落ち着いてプレイしていれば多分大丈夫です。今日はこのトラッシュカを、なんだかんだで2時間くらい遊んでいました。チーム内ランキングの方は、なんとか暫定1位になりました。フレンド内ランキングの方は全然です。周りのチャットでは、32万点を超えたとかいうのも流れてきました。 ただ、ハイスコアに関しては運要素が大きすぎるので、気中に狙うのが良いかなと思います。ある程度になったら、技術介入要素はほとんどなくなります。釣りコンテスト並みの運ゲーだと思っておいていいくらいです。ちなみに、この青い丸は加速パネルですので、積極的に踏んでいきましょう。クラウンヘッドみたいなやつが見えないことも多々あるので、周りの人がジャンプしていたら、こちらも釣られてジャンプしておくと安全です。 この初見プレイでは20万点弱のポイントが稼げました。事前知識なしのプレイにしてはなかなか上出来だったんじゃないかと思います。とやあ。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。